皆さんこんにちは。えー、ね。日本語の科目ね。担当してます。佐久間ですね。はい、ええー、と。じゃあここではですね。うん、今学期から新しく、うん、開かれるね。あの、ビブリオバトル入門というねえー、授業についてちょっとね。あの説明しようかなと思います。えっ、ー、とね。じゃあビ ブ, ビブリオバトルって何かまあ、皆さん聞いたことないと思いますけど、まあ簡単に言うと。 バトルルねねベテルですか戦うんでですすか戦何をもって戦うかっていうと本自分が読んだ本いやーこの本読んだけど面白かったこれねそれで面白かったこの本みんなに教えてあげたいっていう本あるじゃないですかねそれを、あのーまあ、授業でねみんなに紹介する。で何がバトルかっていうと最後にね決めるんですねあの、まあ。例えば5人発表しましたけれどもこの中でどの本が一番読みたくなりましたか ねえー、あのそれで 戦, 戦うっていうか投票をしてねで決めるんですね、うん、どの本が一番面白そうか、うん、だからそれバトルっていうんですけれどもじゃあこれをね授業でやろうっていうんですねで前あの日本学科でちょっとやったことはあるんですけれどもねあの、まあ、やっぱり本があんまり好きじゃないっていうねあんまり読まないっていう人には大変だったみたいで、まあ、できればこの授業はね本、まあ、読むよ好きだよっていう人に取ってもらいたい、うん、と思います。 でまああのー、最初からねまあ、まあ、あとね本っていうのもねいろいろあるんですね、うん、例えば本って言って皆さん最初に思いつくのが例えばこれ知ってますか「うん、ノルウェーの森ね」ね村上春樹の小説ですけれどもまあこういうのまあ本って言ったら皆さんこういうの思いつきますよねでもちろんこれも本ですけれども例えばこう見てくださいこれ何ですか漫画、うん、漫画、うん、これも立派な本ですうん あとこれなんですこれ、うん、ダルビッシュ知ってますかダルビッシュ、うん、うん、これ雑誌ですねスポーツの雑誌ですね、うんこれも本です、うんあと皆さん日本語勉強してると思いますけどまあ例えばこういう本ありますね今ちょっと部屋にありました勉強する日本語の本ねこれだって本だしあと あのまあこういうい雑誌ねあこれちょっと私ねこれ結構好きで読んでるんですけどよ読んだんですけどねなんかいろいろ日本の車についてのねあの情報が書いてるこれも本ですねだから本っていうとね別に小説とかエッセイだけじゃなくていろんな本が辞書だって本ですねだからそれも含めて考えるとね、うん、皆さんまあそれなりに読むんじゃないでしょうか。うん、でまああのー うん、だからいろんなジャンルの本いろんな種類の本があるんでねそれをみんなに紹介して、えー、日本語もちろん日本語でやるんですねこれはねうん、やるんですけれどもじゃ面白いうん、で, 面白い、うん、でどの本読みたくなったか決めるそういう授業なんですね。でえー、と、この授業はねえー、まあ外国語専攻科目ということで全部日本語でしますけれどもまあ別にまあ 私もちょっと韓国語話せますからね。あのちょっとその、ね、必要な時にはそう、助け、あの、ね、韓国語が出たりすると思います。まあ、そんなにあの、真剣に考えないで。まあ、たい今ね、ここで話していること全部わからなくても、まあ、あの、たい言ってることはわかるな、ぐらいな日本語能力だったら十分可能です。ただ、あの、発表は全部日本語でやってもらえます。最初は韓国語でやるかもしれませんけど、うん、ね、うん。 はい、でじゃあこれをすると何がいいかっていうといろいろなことがあるんですけどもまあいろんな本を知ることができますね。私が読んだことなかったような本、うん、今まで読まなかったような本ああ面白そうだなっていう本を知ることができます。あとまあもちろん日本語の練習にもなります。あとは あとね、これはね、えっ、ー、と、普通の、あのー、プレゼンテーションとかの授業に似ているわけですけども、プレゼンテーションというとね、普通評価するときに、うん、えー、まあ、発音は綺麗かとかね、えー、なんか内容は適当かとかね、まあ、そういう観点からね、あの、評価をするわけですけれども、この授業の観点というのは一つなんです。この紹介した本が面白そうかどうかっていう、それだけなんですね。うん。だから、日本語が、 もちろん日本語が上手な人の方が有利ですけれども、うん、日本語が、まあ、比較的、まあ、上手じゃない人でもあの、ね、あのみんなが読 み, 読みたがるような本を紹介すれば優勝することはできますしだから逆に言うと他の友達クラスメート、うん、一緒に授業を受けてる友達はどんな本を読みたいかな、うん、どんな本だったらみんな読みたいって思うかなっていうね聞き手のことを 聞く人のことをを考えて、うん、あの本を選んだりしななきゃいけないけ、うん、だからそういう意味でこれコミュニケーションの基本、うん、相手がどういうことを考えているかということを考えて話をする、うん、だからそういう能力ねコミュニケーション能力大事な能力ですねそういうのも要請する、うん、だからまあいろいろなね、えー、いい点がありますから、えー まあ、あの音楽から始まるんですけどねまあちょっと興味がある人はねまあに日本語ちょっと話したいぐらいの感じでもいいです、うんまあまあ、軽く考えてねでもちろん私もやります、うん、私もねこんなこれくる本当面白いですよこれ、うん「車購入ガイド」うん、これね、うん、こう夏にねあの実家にあったのを持って本当面白いこれ、うん、でこれで本当面白いって言っても面白い分かんないでしょ、うん、だからこれを この本のね魅力についてどうやって、えー、話したらね皆さんはああこの本車購入ガイド読みたいなって思うか、ね、そういうことをいろいろ考えてね私もやっていきたいと思いますんでえまあ楽しい授業ね、うん、やりたいと思いますねだからちょっとでも、あのー、関心ある人はねまあ最初一回だけ授業来てみて面白くなさそうだったらやめればいいんでねまあちょっと授業覗いてみてくださいねえはいじゃあ以上です